みなさんこんにちはさあこんにちは、えー、いよいよ10月に入り、えー、阿蘇市田んぼではですねもう稲刈りもだいぶ進んでいます、うん、皆様のお住まいの地域ではどんな秋の風景が見られますか えー、このたび阿蘇市では、えー、ある節目を迎えました、うんうんえー、9月30日をもって宮川清樹前副市長が退任されました先、うんえー、の第4回阿蘇市議会定例会で、えー、次の新副市長も選任されたわけですが、うん、まずは、えー、佐藤義雄、はい、阿蘇市長に、えー、宮川清樹前副市長についてお話を伺っていきます。うんうん えー、宮川清貴前副市長は平成17年7月からまず収入役としていはい就任されその後平成19年4月から副市長として、うん、まあ10年半にわたり市の発展に前例を注いでいただきました、ねうん、あの振り返っていかがですか、うん、あの宮川副市長の振り返って考えるとですね、うん、あの合併の時新しいあの組織を作っていかなければいけないということで。うん あの市民の皆さん方から託をいただいた私だったんですけれども、うんうん、私もまだその当時は、うん、あそこに住んでいただわけではありませんし、うん、多くの方を知らなかったんですね、うんまあ、でもいざ任された以上は、うん、まずいろんな教育委員さんはもちろんですけれどもいろんな委員の人のやっぱ選任をしなきゃいけないその選任をするにあたって一番、うん、こう要になる あの副市長さん、うん、その前にあの収入額をやっぱ探さなきゃいかんということですごくあの苦慮をいたしておりました、うん、でもあの宮川さんとは実は深いあのお付き合いでもなくてあの県の農業協力普及員を長くやっておられましたしあの定年退職になる直前に2回ぐらいしか僕は会ってなかったんですよね、うんうんうん うん、でもあのそんな状態の中であったけれどもやっぱりあの多くの阿蘇市の農業者はもちろんのこと、うん、住民の多くの人をあの知っておる方だと、うん、それも、うん、やっぱあっちだこっちだというんじゃなくて、うん、公平に、うん、あのいろんな事業に取り組み、うん、また判断をしてくださる方でもありましたので、うん、あの宮川さんに直接 あのお願いにあがって、うんえー、相当あの無理もお願いしながら、うん、あのなっていただいたということで大変まずはありがたかったなと思いました、うんね。あのー 宮川前副市長就任期間は阿蘇市も水害だったり地震、また噴火、はいはい、いろんな自然災害、ねあの、いろんな課題がありましたが、ねまあ、そんなときに、ね、宮川さんは、どんな存在だったでしょうか、うん、あのそうですね、やっぱ合わせて12年と7か月間 の,、うん、あの人気でしたけれども、うんうん、あんまりもの物を言うタイプでもないけれども。うん やっぱりあの前線で頑張っておるあの職員のみんな の, あのやっぱ気持ちをしっかりと理解をして、慰労してやったりとか励ましてやったりとか、あるいはその災害の時いろんな問題にぶち当たった時あるいは個人的にもおそらくいろいろ悩みもあったとか、そういうものをやっぱり胸副市長が当時、もう私たちのお父さんみたいなもんですよね、うん。 何もかもはもかはう受け止めてくれるそんなあの海のように広いあの人でしたのでそこの面においてもすごくあのみんながあの助けていただいた部分もあったと思いますし水害の時にしてももう倒れるであろうとあるいはこの地震の災害にしてももう疲れ切ったという時でも自分の部屋にずっといるんではなくていつも職員の頑張っている その姿の武将に行って励ましをしておられた、うん、なかなかこれはあのできることでもないしやっぱり人柄ではなかったかなとまず思っておりますけれども、うんうんね、あの9月29日にはあの宮川さんの退任式も。 行われましてたくさんの職員の方々が本当にお見送りにねあの行かれた場面は本当に印象的で、えー、今おっしゃったように本当に職員からも、えー、そして住民の方からも愛された副市長だったんだな、えーえーね、と思いますね、はい、だからやっぱりあの合併をした当時は、うん、あの職員もそうですけれども住民の皆さん方も期待がある一方で、うんうん、戸惑いとか。うん あるいは本当に良くなるんだろうかとか、うん、あそういう不安感もいっぱいあったと思うんですね、うんはい、えでも私以上にあの農業改良普及員をしておられたから、うん、多くの人をあの知っておられたその中でよく潤滑油になっていただいて、うん、そういう不安感を、うん、取り除くそういう意味ではもう一番、うん、あの的確な、うん、あの方であったと思いますし、うん、そのおかげで 農業はもちろんのこと他のいろんな事業についても、うん、その一つの型ができてきた、うん、その型の中でも、うん、やれもすると旧町村のしこりというものがそのまままだ残ったりすることがありますけれども、うん、私が受け止めてる範囲内ではもうそういうしこりもなくて、うん、いつの間にか気づかないうちに新しい阿蘇市民としてもうみんなが進んでおると。うんうん、この姿は やっぱり副市長であった宮川清樹さんの人柄とそのご功績によるものだと思っていますしそれを大事にしながらこれから私たちは甘えることなくまたあの一人一人がそういう意識を持って新しいこの災害からの復興を乗り越えてあの作っていかなきゃいかんという気持ちを持っております、はいえー、本当に宮川前副市長これまでのご功労と敬意に感謝を申し上げます。長い間お疲れ様でした えー、なお11月1日付で和田和彦新副市長が就任されました、えー、これについてはえ、えー、広報阿蘇にもあの記事が掲載されていますので市民の皆様ぜひご覧くださいさて次の話題ですが今日うは、はい。立派な、あのー、黄金色の稲穂<笑>、はい、が目の前に並んでもうすくすくと。 ですね。このすごいですね。うん、あの、えー、触れるのが大変遅くなりましたが、こちら阿蘇市で採れた今年の新米です。ね、あそうですか、はい。市長も新米はまだまだ僕はいただいてないんですよね。あ, ねあの阿蘇市はですね、とてもあの米を作るのには恵まれた環境にありますし、そうですよねはい、自然やあのお水とかです ね, ね、空気もきれいなところで育った、はいえー、新米なんですけれども、ねえー、実は阿蘇まあ阿蘇地域になるんですけれども。えー 一番多い出荷のブランドがですね、うん、アソコシヒカリと。もちろんご存知。はい、あの、うん、知ってますね。あと、うん、ミルキークイーンとか、はい、いろいろの森の熊さんとか、の光とかはい、とかいろんなあのものがありますけれども。はい、あの JA のね出荷ももう始まっておりますので、ねえー、皆さんのお住まいの地域でもあのアソの新米ご覧になりましたらぜひ買って、はい、いただきたいと思います。はいはい、そうですね。ね。ええ 安村市の市長さんが以前阿蘇、うん、に来られた時、はい、あのその時感じたのが、うん、やっぱ米が美味しいともうすごくあの今回もそのようなことをおっしゃっておられまして、うん、あすごくあの胸がこうちょっとこんな状態になりましたけどね<笑>あの本当はあのそれを農家の皆さん方が一生懸命心を込めて、うん、それと同時に先ほどみたいに気候もいい、うん、それから水もいいという。 すべての条件が整ってるからかなと思ってますけれども、はいねまあ、そんな阿蘇の新米が実は今回のクイズのプレゼント、ね、になっております、ね、皆ささんぜひご応募ください、はい、ではその問題を市長に出題していただきますが、はい、よろしいでしょうか、ね、はい、はいはいはい、あの問題はです ね, ねあの麻生市の中で お米がすごく、あの美味しいんですけれども、うん、美味しい中でも、一番収穫の多いブランド米、うんうん。このブランド米のお米の名前は、何と言うんでしょうか。これが今回の、あのクイズの宿題です。はい、ヒントはですね、あ、そう、その後にひらがな五文字が続く名前となっております。はいえー、放送の中でも。 出てきましたので、はい、<笑>出てきましたね。はい、<笑>皆さんぜひもう一度巻き戻して見ていただいて答えをお寄せください。はいえー、今回のようこそ市長室は、えー、9月30日付で、えー、退任されました宮川清之全副市長について、そして阿蘇の新米について佐藤義之阿蘇市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。したしたクイズの正解者の中から抽選で内田農場より新米。 森の熊さん2キロ入りを2名様にプレゼントします。スリムな米粒と粘りがあるのが特徴で、ご飯ソムリエでもある生産者が一粒一粒丹精込めて育てました。オンラインショップ ASOMO では森の熊さんをはじめ新米の予約注文を受け付けていて、品種によっては発送も始まっています。ご母はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、 電話番号を明記してメールまたはお電話で答えを寄せください。締め切りは10月31日火曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。アソサイクルツーリズムの愛称はの答えはコギダスでした。たくさんのご応募お待ちしています。